復讐しよう一度でしょと恋人のふりをするっていうのはどうはあの子はお前には高めすぎ報酬次第だけどちょろすぎだろ俺私は好きだからキープしていたはずなのに私がキープされていた初恋は生涯に一度きり最低と言われても必ず何倍にもして返してやるチン・ウイ・ジマー・ジェット・イ・パ・ウ・ウイ・シュ・デ恋愛・ヘイケア・アニマックス